はい入りました。はいっと結構珍しいことだよ。あんまり袋とかはあんまり入ない、うん。袋のネズミって言うんだよこういうの。ジャンくんジャンくんこっち来ちゃうな。はいはい。 いやいやじゃんくんお誕生日用な ん, ん, んだ。 そうそちょっと早いですけどってジャンクの誕生日プレゼントです。はいはい。爪先使ってねって書いてあるよ。あとねおもちゃが。はいは い, いはいはい。はい。はいはいはい、あさんだよジャンク。おほらほ ら, ほらほらほらほら。水着だよ。 はい、爪とぎとネズミのセットこんちゃん、うん、にゃ<笑>ありがとうございます。いただきました。じゃんけんお誕生日です。さあ、13歳。うわ、そうだ結構ないいお年になってきました。 元気な13歳よおめでポンちゃんが乗ってて開けられませんや ん, ん, ん。 入入入入る、はい、いりりまました入ったっっっ結構珍しいこととだだだよよ、あんまり袋とかはあんまり入ない、うんん袋袋袋かののネズミって言うあいい、ね、ジ, ャンジャン君がんだって。<笑> ぽんちゃん、中でガサガサ言ってくれる？ポンちゃん。ジャン君が興味示したから。ちょっも入る？お？お？お？珍しい。さすがにか、ちょっと狭いか。入ってみな、どうじゃんじゃん僕も入りたいなーって。 うちのジャンくんとポンちゃんそんなには袋にね興味 あ, あの置いてあっても入らないんだけど、うん、いいねあ順番あ今度ジャンくんが入りますうん<笑>順番ですいいねあ取ったへ、えー、珍しいうん、えー、いいねジャンくんやったーいいおもちゃをありがとうございます。ね そっちに食いついてんのかい<笑>これこれこ れ, ですよこれも開けたらすぐだと思うんだけど多分開けた途端にポンちゃんがね溶、うん、いちゃいそうな気をそそうだ気がするんですよポンちゃんポンちゃんが絶対やるでしょポンちゃん。じゃあ二人で袋の中で遊んどいてください<笑>どうもありがとうございます